皆さんお父さんにお尻を向けていますのでみんなこっちの方にずっと来ていただいて反対向きを向きましょうソーシャルディスタントを取って反対向きをえっと、な何ちゃんのさくらちゃんはバンチョルちゃんのご縁ですよねここでしか無理ですよねお話じゃさくらちゃんやめてみんな見えなくなお尻をってるけどね。そしてあのこれみんなでやれるやつなのでぜひ見ている方も一緒に 巻き込んでなかなか今手を繋ぐのは難しいかもしれませんがこれだけ外なので大丈夫かなね<笑>ウラちゃんてましょうからす手繋ぐだ、はい、手繋ぐ鳴りこもっている方はちょっと置いた方がいいかなうんまあいつでも入れられるならじゃウラちゃ行ってみましょう重く お, お願いいたしますいいなぁ寝ていいですよでベンがベン いい どうせ や,、ね、ににやるならもうね。本当 人生バスにしばバスになれとネタ沿の神様言ってますからよししっかりから上上から下うってってしないって子どんだとあっちにしました黄色もいきましたか、ねね、子供どんだとどんどんおバカさんになれるシーンを上で踊ってみてくださいえ上から下から下あわせるかはいはい あったまん ドドンドンドンドンまだまだここで食べてるんだはいはい、はい、イエーイ今踊った人たち痛いとことか苦しいとことか考えなかったですよね本当にすごいよさこいのさパワーってすごいと思いませんかこれ、ね、皆さんありがとうございました そして私どうしても言いたいので、あの是非あのえっとちょっとやばい出てこないよ。あの、内田さん、内田さんどこにいますか？私にマイクを握らしてしまったので。内。